今回は「ガンダムマーク2」制作のパート95になりますそれではご覧くださいそれではノズルの続きで金属パーツを使ってさらにディヒィールアップしていきます ゲート跡を処理していきます。フィンの部分を曲げていきます。これ、よく見ると曲げる方向が逆ですね。後で直しておきます。塗装の時に外せるように光付けで固定します。 ここまでできたらノズルの方に接着していきます。 次はこちらのフレームホルダーをつけていきます。 このフレームホルダー外側の部分が埋められていて中を見ることができなくなっているので覗けるように穴を開けてみようと思います。 試しに、ナズルに入れてみて、どんな感じか見比べてみたんですが、穴が開いて中は見えるようになったものの、形が歪んでしまっていて、その点では見栄えが悪くなっていますね。これなら元の方がいいので、この加工はやらないでおこうと思います。それでは仮付けしていきます。 パーツの表面にヤスリをかけたら、ノズル部分の完成です。こうしてできたのがこちらになります。 ノズル部分ができましたが当然このままでは本体に組み込むことができませんなので組み込むためにエンジン部分の軸パーツを作っていこうと思いますその大まかな図面がこちらですその中でまずはこちらのパーツを作っていきます私の切断機は完全な自作なのでここまでの太さだとまっすぐカットはできません なので何箇所か切り込みを入れてから切断します切り口は整えておきます。 まずは 1.5 ミリの穴から開けていきます掘りすぎないよう2ミリの位置に印のテープを巻いています。 金ブレードを使って、底を整えておきます。反対側には、切り込みを作っていきます。できれば、1ミリのノコがあったらよかったんですが、ないので、このノコである程度掘ったら、即興で作ったジグを使って、1ミリのタガネで掘っていきます。